よさこいチーム、マジですできて間もないチームですが温かい声援よろしくお願いいたします参ります みさんありがとうございました、えー、このような素敵な機会をいただいた、えー、作っていただいた西屋さんのスタッフの皆さん本当にありがとうございました、えー、今日応援してくださったお客様にもお礼いたいと思いますありがとうございました